そうですねあのもちろん何か決断する前にはすごくあの悩むんですけどでもやっぱり直感というか最初に思ったことっていうのは大事にしたいなとは思っていてでもその中でなんかこうパッとすぐに決めちゃうんじゃなくてこう少しでも悩んだら自分がこう気がすぐ済むまで悩んでおけば なんかあんだけ悩んだから仕方ないって思えるような気がするので。直感は頼りにしつつ。でも。納得がいくまで。悩めばいいのかなって。思ってます。そうですね、あの。これは本当に。年齢を問わずだと思うんですけど、なんかこう。先のことを。 見通して行動できる人っていうのがやっぱり大人なのかなっていうふうに私は思っていてなんかこう私はまだまだこうちゃんと先のことも考えて行動してるつもりでも失敗しちゃったりとか羽を外しすぎたりしてしまうことも あ, のあるので こ, うこれをしたらどうなるかなとかすごく当たり前のことなんですけどそうやって考えてしっかり行動できるのが大人なのかなと 思いますし、そんな人になりたいなと思います。あの最近はなんかこう書写書言えなかった書書写が美しい女性をあのにすごく憧れていてあのなんですかねこう立ち振る舞いというかあの。 背筋がこうピシッと伸びた女性ってすごくあのかっこいいなっていうふうに思うのでまずはこうストレッチとかをしてあの少しずつ、うん、所作をきれいにできたらいいなと思っています。